40代の女性が2週間でウエストマイナス8センチおめでとうございますこの方に私がやってもらったエクササイズ4種目を各1分ずつやっていきましょう座って簡単に行えます実際にやってもらった詳細は40代に絶大に人気なストーリーという雑誌のウェブ版でご紹介してあります説明欄にリンク貼ってますんで実際にやって本当に結果出てますんで見てみてください今回これをやって皆さんもお腹回りひしめて きませんか2週間毎日続けけるだででいいです今日から頑張るぞっていう方はコメント欄で「日付とスタート」という記載をお願いしますやった日は何日目丸っていう感じで記載してお腹周りも測りながらやってくださいそれでは行きましょうまずは膝立ちですここから膝を開きましょうしっかりお尻を前に出して締めてください手はお腹で組みましょうお腹を引っ込めながら息を長く吐いて1分間いきましょうスタート 息を長く吐いてください。お尻が後ろに出ないように。どんどんお腹を引っ込めて息がなくなったらしっかり大きくね。胸で吸ってお腹をまたへこませていきましょう。すーっと細く長くね。吐いた方がいいです。いっぱい吐き切るとで、ね、一気に一気にハーって息がなくなっちゃいますから、できるだけ。 ぐーっと長く吐きながらどんどんお腹を引っ込めていきますさてますから息を吸いますふーんお尻をしっかり締めながらお腹をへこませていきましょう手で、ね、少しお腹をね、さえるようなイメージで胸を張ってお腹を引っ込めますふーんどんどん息吐いてください オッケーー足を伸ばして座りましょうこのまま手は頭でお尻を上げた方に上半身を倒していきます胸を張った状態で動いてください自分のペースでいいです息止めないように1分間いきましょうスタート体をしっかり上にね息伸ばしてくださいねさっき息吐いた時みたいにお腹を引っ込めたままで う息をしっかり吐きながらなくなったらすぐ吸ってまた吐きながら腹部が疲れてくると体が悪くなっちゃうのでしっかりね上に伸ばしてくださいね体はねあんまり倒すっていう意識よりも、まあ、自然にね体が バランス取るために倒れるようなイメージです結構レスト効きますよねこれわちょっとですはいオッケーです結構効きますよね今度はですね横を向いたままで同じようにお尻を上げ下 て, あげて ゆっくりね。胸を張ってください。腹筋よりもね。楽なようで、ね、意外とこれもきついですよね。体をね。横向けたままで。押し入るのがいです。もし腕が疲れたらね。たまに下ろしてください。ただ、手を下ろすとね。体が丸くなりやすいんでできればね。頭の後ろです。 胸を張ったまま。頑張って、マイペースでいいですからね。い<笑>きますね、これは。<笑><笑>オッケー。 反対向きも同じようにいきましょうもしすごく疲れたらね一回停止してちょっと休んで続きやってもいいですからね1日1回ですであとこれもねあの腹部周りがね弱ってくるとやっぱりうまくね動かせられなくなってくるのでこれもやっぱり筋肉がね弱ってくるともちろん力が入らなくなりますからうまくね できなくなったよと思うかもしれませんが、そのまま続けてください。しっかりね。横向いたままに。お尻をね。動かしてます。結構股関節周りもね。丸くなってくるかもしれませんが、これがね。お尻の上げ下げラストですから頑張ってください。 慣れてくるとねお尻上げるっていうよりも体をね揺らすだけで打ってきますからねはいオッケーラストはですね肘をついた状態で膝を曲げましょう初めにやったようにお腹を引っ込めて膝を抱えるお腹を引っ込めたまま足をゆっくり戻ります床タッチしたらまた抱える引き止めないようにいきましょうスタート できれば腰が床についた方がいいですからそのね肘の位置できるだけ開くとね腰がしっかり床につきます床を軽くタッチしたら息を吐きながら膝を上がるちょっとお尻もね一緒にお尻も軽く浮かせるイメージこれで 2週間あればあのたのベストが引てしまってきますからねきつい腹筋できないよっていう40代の女性皆さんやってください少しよオッケー。 今回の内容説明欄にリンク貼ってます40代から絶大な人気があるストーリーさんの記事です見てやる気を出して私もお腹引っ込めるぞーって思った方はですねこのイント欄に意思を伝えてくださいバイバーイもう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて